はい、小西さんと尾崎さんと私で三人で五分ずつインド全体の事情についてお話しいたします。はい、えー、小西と申します。五分ということでちょっとタイムを測って。 びっちり5分で終わりたいいと思います、えっと、今から私とアリスエ専門家、遠崎専門家3人でインドの報告をするんですが実はこの3人でインドを担当してあの担当が分かれています。で私の方は、えっと、デリーを中心とする北インド と,、えっとコルカタを中心とする東インドあと北東州を私の方で担当しています。でこの5分ぐらいの間で何を話そうかなと思ってあの皆さんほとんど。 いらっしゃってるのはほとんどインドの先生方でインドの事情は多分私たちよりも数倍詳しいと思うので一つ話としてまずその北東州の方のご報告情報提供ということでお話したいと思います北東州、えー、っとどこだアッサム州のグワハティというところとマニプール州のインパールというところが北東州の中で大きい町だと思うんですが そこにある高等教育機関、グアハティですとコットン大学、グアハティ大学、IIT グアハティといったような機関に行くと、ぜひ日本語教育を始めたいというようなお話を伺います。実際、今まで日本人の方がお一人いらっしゃって、その方がいろいろな大学で教えていらっしゃったんですが。 今ちょっとご家庭の理由で休職中ということでただ教師がいれば再開したいということをおっしゃっていますであのもしたくさん先生が来るのが難しいようであればその3つの学校で1人の先生を、えー、雇って、えー、週2日ずつ3つの学校で教えてもらうといったような形態でもいいので、えー、開始したいというふうな話を聞い て, 聞 い, ています。 あともう一つあのマニプール州インパールの方では、えっと、マニプール大学というところで、えー、去年から始まりました今インド人の先生がお二人、えー、採用されて去年から教え始めていらっしゃっています ただ、他の機関に対する広がりという点ではまだまだ少ないですね。で他にもいくつかいろいろな高等教育機関がありますのでぜひそこでも日本語教育が始まってくれればなとは思っていますけれどもここもやっぱり問題は先生教える先生がいないということですねで。もしうまく教える先生がいてマッチングができれば日本語教育が始まるのではないかなというふうに思っています。であの 去年の末ですか、マニプールの州政府の教育大臣に会いに行ったんですけれども、その教育大臣の話ですと、マニプール州の中東の学校でもパイロット的に日本語を始めたいということをおっしゃってましたの<笑>で、そちらでも始めてくれたらいいなと思います。 あと1つ、私、デリーの国際交流基金に勤めていますので、デリーの方の情報として、ごめんなさい、1つ、丸ごとという教科書、皆さんご存じだと思うんですけれども、日本では全6レベルまで出版されていて、一応その6レベルまでで完結ということになっているんですが、インド国内で今、下から3つのレベルまで出版えされています。 日本で買うよりも当然お安くしかも内容は変わらずということで発売されていてつい最近その3番目ですね入門初級1初級2のレベルが発売されていますのでぜひご活用いただければなというふうに思っていますあとそうですねあの私の担当する方の地域の、えっと、高等教育に関する情報を申し上げます、えっと、インド国内の高等教育機関は おそらく9機関で日本語主戦校、えー、メジャーコースというのがありますでその中の5つの機関デリー大学、ネルー大学ドゥーン大学あとビジュワバラティと、えっと、バナラシヒンドゥー大学ですがその5つの機関が、えっと、北部、東部の方にあって、えっと、私も一応全部回ったんですがあのおそらくそこではまだまだ活発に日本語教育が行われていると思います。 でそれ以外にです、ね、副専攻であったり、よくあのサティフィケートコースというものも、えー、徐々にではありますがあの、期間数は拡大していると思います。 で特に IT 系の大学に関しては昨日もご報告させていただきましたように、えっと、国際交流基金というか、い任一両政府でその日本語教師育成センターというのを作って新たにそのサーティフィケートコースの拡大に向けて努力しているところであります、はいえっと、西インドは、えっと、マハラシュトラ州、グジャラート州、えー マデティア・プラデス、それからゴアのこの地域です。でえー、と西インドはあのこれ2015年の国際交流基金の調査で学習者4611名なんですけれどもほとんどがマハラシュトラ州の数です。あの西インドの中でマハラシュトラ州は日 本, 語の歴史も日本語教育の歴史も古くて非常に日本語教育が盛んです。 逆にその他の地域ですねマジアプラデーシュ、グジャラート、ゴアではまだ機関とか学習者数も非常に少ないです。ですから、これから私がお話しすることもほとんどがマハラシュトラ州の<笑>日本語教育についてと思っていただいても結構です。で、マハラシュトラ州で大学で日本語を専攻できるところが2校あります。1つはティラララクマハラシュトトビディアピート でここでは今 BA と MA とのコースがありますそれからもう1つはです、ね、最近できまして2018年からあのワルダーにあるマハトマ・ガンディ・アンタラ・ラシュトリア・ヒンディ・ビシュア・ビデオア・ライであの BA オナーズ日本語で BA ・オナーズ、ヒンディ・ミディアムでやるという、はい、それが始まったということを最近あの情報を得まして、はい、あの非常に嬉しいニュースなんですけどそういうことです。であのここ数年 プネから日系 生,、ね、生に選ばれていく学生が非常に多くてプネは昔から学生の日本語レベルも高いと言われているんですけれども非常にいい成績を出しています。西インドの日本教育の特徴として学習者数が多いです。 あのすみませんさっきのグラフになりますが、あの州別ではマハラシュトラ第三位ですね州別で、それからまあ比較的教師もレベルの高い先生、それからあの学習者もあのレベルが高い日本語力のある人が非常に多いです。で学習者数は年々あの増加しています。大学でもあの最近本当にあの急増しています。あの入学希望者が、そしてえっとまあマハラシュトラ州は他の地域ですね他の地域に 日本語人材を供給しています例えば、グジャラートではその自動車関連日系企業とかあのたくさんあってあの日本語人材の需要が高いんですけれどもあの人材がいないので結局、マハラシトラからリクルートしていっているような実情ですねそしてあのほとんどの先生がまあ自分の家で塾のような形で教えている方が多いです。 でまあ、これもマハラシュトラに限りませんけれどもマハラシュトラ、グジャラート特にここ数年日系企業の進出が非常に増えていましてそれに伴ってやはり就職に結びつくということで日本語熱が高まることがますます加速していますでこれが先ほどお話したインドに進出している日系企業と日系企業の拠点数です2017年の数なんですけれども あの青いのがニシンドですね、グリーンが。はい、であの特にやはりマーラシュとグジャラートが多いです、でまあ、ムンバイとかプネなどもすでに日系企業が進出しているところであの学習者が多いのはもちろんなんですけれどもまだ何もないあのところで j ジェトロがこれから日系工業団地を作っているんですけれどもまだ日本人もその企業も影も形もないようなところで も, もうすでに もう日本語ができれば仕事があるということでそういう田舎町で も, もう日本語学校が<笑>複数あってその日本語を一生懸命やっている人がいるということをもうそこの先生から聞いていてますで問題点、課題点なんですけどもあのまず1つはやはりその日本語能力試験対策のコースをやっているところがほとんどですねですからその試験には受かっても実際に日本語を使って何かできるという力。 コミュニケーション能力育成を目指した教育というのをやはりこれから進めていく必要があると思いますそれから午前中ですかプラジュアル先生からの話でもありますけれどもやはりその企業のニーズになかなかあった日本教育ができていないので今後やはりビジネス日本語のシラバスとかカリキュラムの開発というのが必要になってくると思いますそして2点目やはり日本語を勉強してそれを就職 まあ、実業の方に結び付けようという人がほとんどなんですけれどもやはり日本語それから日本語教育の研究者ですよねそして研究者が育てられるような先生方そういう人たちがまだまだなのでこれからそういう人をこう有望な人を発掘してこうできるだけ国墳留学で日本に留学して学位を取って帰ってきてもらうとそういう。 まあ、支援とといいうかそそれも非常にに大事になっててくると思いますそして3つ目は高等教育レベルそれから一般レベルではそのマハラ・シトラとかあの西インドで日本語熱というのは非常に高いんですけれどもまだ学校レベルではそんなに普及してないんですよねですから今後学校コミュニティあの日本語のプロモーションをしていく必要があると思います。で最後に新ししい動きとして あの技術系大学を中心に、今まで日本語をやっていなかったところで、本格的にこう日本語教育をやろうというところが増えています。で、これはやはりその卒業生の日本企業、えっと日経あのインドの日系企業への就職を増やしたいということと、日本の大学研究機関と学術交流を進めたいという。そういう2つの目標からそういう動きが起きています。で、えっとプネムンバイ以外でもありまして、えっとここに挙げた iim へのインディアンシティとマネジメントナグプールとか。 グジャラッドではアンメダバル・アメダバルユニバーシティ、IIT ガンディながら、それからゴアイユニバーシティとか近い、近いうちにこう日本語講座を本格的に始めようと考えている、それがまあ最新のニュースです。以上で西インドの日本教育のお話を終わります。それでは南インドの日本語教育について、簡単にお話しさせていただきます。 はいえー、ともうこれ、再三お話が あ, るとあったと思うんですけれども、昨のの午前中に小西さんがお話しした通り、2015年の調査では2万4千人を超えていて、もうえー、とインドの日本学習者数はもうどんどんうなぎ上りと、そして今回の調査ではおそらく3万人超えるのかなという感じでしたよね、確か、3万人超えぐらいということで、ま, あ、ますます増えていくということです。でその中で 先ほどもお話ありましたけれども南インドというのはご存知の通りここテランガーナも含めてテランガーナ、アンドラプラディシュタミルナドゥカルナータカケララに当たるんですけれどもその中で2番目にタミルナドゥ州 そして4番目にカルナータカ州が入っているととも、まあ、に日系企業はかなり進出しているところなんですけれどもその影響で、えー、南インドはかなり日本語学習者は多いということができます合計でこの2州の合計でも8000人超えますし、まあ、ここのテランガーナもある程度 EFLU もあって日本語学習者がいるということで9000人近くの学習者ということで、えーまあえー、南インドで8000人以上で。で インド全体の3分の1の日本語学習者数とおそらくこの傾向は今後も変わらないと思いますただ学習者数は多いんですがその一方でやっぱりいろいろ問題というかがちょっと南インドの特徴というのかなそういうものがあるんですねそれはどういうことかといいますとえ例えばこれを見て分かる通り、まり全体のインドの傾向とそれほど変わらないんですけれどもだいたい高等教育と学校教育以外日本語学校等が多い とということになりますで特に高等教育は一見多いんですけれどもこれ実は大学で専門の日本語教育をやっているところは南インドではここの EFLU だけですここが今 BA ちょっと MA は今募集がないようなんですけれどもここで BA をやっているそれ以外は実は、えー、専門教育はされてないんですねバンガロールで一時期 MA がい1期だけやってたんですけれどもそれ以降ないとということで残念ながら 専門的な日本語を勉強、南インドで学んでいる人はほとんどいない、この EFLU 以外はいない、つまり学習者数が多いカルナータか、そして二番目に多いタイミルナドですね、インド全体で2番目に多いタイミルナド州でも、専門教育は受けていないため、受けている人がいないため、やっぱりそこで日本語教育のいろいろな問題が起こってくるということですで。じゃあ高等教育の中で どういう人が多いかというと、さっきちょっと 船, の船というか、えー、マハラシュトラの話でも出ていたんですけれども、まあ、エンジニア学校とか書きましたけど、エンジニアリングカレッジですね、そこのオプションの授業が極めて多い、つまり理系の 学, 学生、しかもエンジニアリングのメ、のメカニクスとか IT、コンピューターとか、そういう人たちが、えー、日本語を勉強している、もちろん次に話をする通り、それは、えー、就, 就職のためです。ということで。 そして就職のためですが、こう見て分かるとおり、こちらも JLPT の傾向なんですけれども、N5、N4 が圧倒的に多いんですね。インド全体の平均から見てもチェン、チェン内の学習者は、N1、N2、N3 は平均より少ない、そして N4、N5 が多い、この傾向はおそらくますます強まっているんじゃないかなと思います。ちょっとこのデータ、古いんですけれども、ここ最近のデータを見てもそうなっています。どういうういいことかというとかやっぱり まず専門家庭がないためなかなか上には上がれないそしてえ、就職状況がいいためにほとんどの人が N 3まで勉強したらそこである程度日本もしくは現地日系企業も多いので現地で仕事を見つけるそしてそこで勉強をやめて就職してしまうということですねなのでもちろん就職できるのは大変いいことなんですけれどもちょっと日本語の能力が頭打ちになってしまうそしてえみんな就職をしてしまうため先生が残らない。 っていう問題がありますつまり先生になる人もは場合によってはあまり就職できなかったというそういう人とか、まあ、就職しなかった人も多いんですけれどもそれでもやっぱりある程度あまりレベルがかかると就職の方翻訳通訳もあるのでそっちに行ってしまうのでそういう仕事がない人とかまたは仕事の合間に教師をやるっていう人が多いんですねでやっぱり日本語の先生のちょっとレベルがあまり高くないっていうのがあの特にタミルナドゥではその傾向が強いです。 そして、えー、と全体の傾向にちょっと戻るんですけれど、まず学習者のニーズが先ほどお話ししたようにエンジニアのための日本語というのが一番強いニーズがあります。つまりエンジニアの人たちが、えー、日本語を勉強してそれをプラスアルファにして就職にする、もしくはその自分の今、仕事をしているさらにステップアップ、そういうことがとても、えー、バンガロール。 チェンイそそしてまあおそらくハイデラーバードでもそういう人はある程度いるんじゃないかなと思いますけれども特にバンガロール、チェンライですねが多いですで2つ目がビジネスのための日本語まあこれは通訳翻訳の場合が多いですあ日系企業も多いしそのまま日本に行く人も多いですけれどもとにかく仕事のための日本語っていうのはかなりもうワンツーのトップという感じ で, でその下に趣味の日本語が入ってくる日本文化やアニメや漫画が好きとでこういう傾向があってもちろん 大学で先週で EFLU しか教えてないってい事実もありますけれども、日本語を専門としてやりたいっていう人はあまりいない、まあ、それがいいのか悪いのか分かりませんけれども、そういう傾向があるので、えー、あまり文系の人が日本語をやらないんですよね、委員長全体はどうもあまり文系が多くないんじゃないかという。 気はししますし特に私あの、タミルナードゥ、チェンナにいますので、もう周り、エンジニアだらけなんですよ。<笑>ほとんど会う人の半分ぐらいがエンジニアっていうぐらい、そういう状況でもちろん、さらに日本語をやる人になるともう7、8割がエンジニアって、そういう感覚的にはそんな感じなんですね。なので、本当に仕事のための、えー、日本語という感じになってしまって、それで仕事のためには JLPTN3 以上が必要というふうに言われてよく言われています。ななのでどんな日本語を勉強するかというとやっぱり 直接仕事に関係あるとか趣味に関係するというよりも JLPT に合格するための日本語の学習ということになります。やっぱりそれが問題でまずエンジニアとかビジネスの目的の人が多いそれはもちろんいいんですけれどもそれにもかかわらずそのカリキュラムがしっかりできてないコースデザインができてないそしてとにかく JLPT を取ればいいってもう あ, あらゆる人がそう思ってるです、ね、教師の方もそう思ってる学生もそう思ってる。なので授業が えー、まあ、はっきり言っちゃうと良くならない、テスト対策ばかりという、これがやっぱり一番、えー、日本教育の問題です。でその、それにもちろん関係する部分もあるんですけれども、学校や教師の質が十分ではない、まず1つが教師養成などの専門家庭がない、そしてあ ま, あまり教師の待遇もまあ良くないと、それよりも、えー、エンジニアやったり、翻訳通訳やった方がもちろんお金は稼げる。で もう一つの問題が特にチェーン内で今、えー、すごく問題になっていると私は個人的に思っているんですけれども日本語学校や日本語講座が簡単にビジネスになるんですね。それをやったらもうどんどんもう入れ食い状態っていうかそういう事業をやったらばっとたくさん学生がどんどん来るそういう状態でその事業内容とかをあまり考えなくても、えー、学生がどんどん来る。 だから先生が不足している、だから先生はそうすると、あまりレベルが高くないけどとにかく先生を呼ん で, 呼んでしまうで、N4 とか N5 とかの先生もかなり多いです、はっきり言っちゃうと。それがやっぱり、えー、特にチェーン内の問題かなと思います。そして一方であの、趣味のための日本語っていうのはある、で特にそれはあの中等教育などでは、いや子どもたちが勉強する日本語って、やっぱり日本語が好きだから、アニメ、漫画が好きだからって、そういう人たちがいて、そういう人たちで結局、なんていうんだろう、日本の文化をどんどん取り入れていって、 えー、ね日本ファンを増やしたりとかそういうことでそれはそれですごく我々にとっても大事だしインドの方にもとっても大事なんですけれどもそういう彼らも結局その仕事のための日本語 JLPT のための日本語っていうの全面に出ているのでそういう楽しむ日本語の授業もあまりされていないそこも問題ですそして一番そういうのの問題でもう一つ大きな問題が教師間機関間のネットワークは希薄である民間機関が多いため 結局皆さん競合機関ですなので、他には情報を渡したくないとか、他の機関と仲良くしても仕方がないとか、そういう傾向があって、競争が多く、えー、かなり、えー、教師間や機関間の関係が希薄、そして日本語の教師会が存在しない、これはあのチェン内ですね、特にチェン内です。バンガロールは素晴らしい教師会があって、それは機能しているんですけれども、チェン内はあの大きい機関、えー、日本語教育が進んでい る, るといか、多い割には、 教師会が存在していないというのかなり大きな問題になっています。ということで、えっと、あえっと、すいません。ということで、えっと、南インドの今、問題。 をちょっとお話ししたんですけれども、やっぱり我々の方が少しずつそういうコミュニティを作っていこうとか、そういうことを考えていて、あのこういうフェイスブックページを南インドで情報を出すページとか、そういうものも作っていますので、もしよろしかったら、これあのみな、もちろん南インドじゃない人にとっても有用な情報、特にインドの日本教育の有用な情報がありますので、えこちらのサイト、いいねしてください。もちろん、ジャパンファンデーションのサ イ, サイトも、ニューデリーのサイトもいいねしてくださいね。はい、あでも、まあ、こちらはしてください、はい であのこういうい学生同士のネットワークとかも作ってるんですがなかなかこれもやっぱり機能しないというかまあそういうのが難しい土壌なのかなという気もするんですけれどもやっぱりそういうところも皆さんといろいろ意見を交換しながらどうやってネットワーク作りをしていけばいいのかそういうお話もこれからいろいろお聞きしていきたいと思います。はい、それではすまませんん皆さんありがとうございました